ですはいということで皆さんこんにちは今日はね光を耐いているおかげで肌が綺麗に見えるでしょうところがドスコイ光を消した途端どうなるかというとこうなりますじゃじゃじゃじゃじゃじゃん右手もこうなるよいしょはいということで今光を消したんですけれども見てください顎やばいですよ泣きそうピエンピエンガオカドスコイなんでだろうって考えたんですけどとあることをしてしまったんですよ 何をしたかっていうとあのゴッソってあるじゃないですかゴッソで脱毛したんですよブラジリアンワックスの容量で眉毛とひげとあごをちょっとビリビリビリってやってたんですよ角栓パックの容量と一緒なので毛を抜くと同時に皮膚にすごい負担がかかるんですよ その勢いで毛が抜けた毛穴が広がってしまい多分キング入って顎の大炎症みたいな感じで病院でもらえるアクシアムクリームってのをもう6日くらい塗ってるんですけどなかなかねあれが引かなくてその上ねしかも今禁酒と水生活を10日間くらい続けてまして肌生活のために禁酒をしてるのにも治らないマジで辛い今へこみ的なのは落ち着いてきたんで色味赤みなんですけど 泣きたい時には一人でも見つけられる笑って笑って日々の笑顔が見た最近っていうかまあ半年前くらいの話なんだけどとあるカフェに行ったんよ「ね、えなんかお持ち帰りしますか?」「店内で飲みますか?」みたいな言われて。 お持ち帰りでって言ってて言頼んだものがキャラメルフラペチーノっていうちょっと甘くて飲みやすいフラペチーノなんだけど店員さんと最初に目が合った時からあれなんか俺のこと好きだなみたいにちょっと思っててなんかすごい目合うなってこっち見てくるなってお釣り渡す時も手握ってくれるなってあこれ俺絶対好感あるやんと思ってそしたらねもう案の定 その商品が渡されるときに「はいこちら商品になります」みたいな「商品になります」みたいな感じで渡されたんだけどなんか商品もらって「あありがとうございます」「また来ます」みたいな感じでもらって飲みながらちょっとカップを回したんよほんならなんかメッセージが書いてあって「CF」って書いてあったよ「CF」えだどういう意味なんだろうなどういう意味なんだろう LINEID かなと思って CF って調べてみたけど LINEID じゃない Twitter かな Twitter でもな、ね、い何なんだろう CF の意味を調べてみみようみたいな CF っていう意味をちょっと Google で調べたら比較せよみたいな比較しろみたいな意味だったからあこれも当てはまらないな何だろうなって自分なりに解釈したのが CF 乳首フェチだったよあその人乳首フェチなんだと思って LINEID とか TwitterID は教えてくれないけど乳首フェチってことだけ教えてくれたんだでまあこでまあその後ねそねカフェに行くことはなかったです